それでは制御対象 P イコール S 二乗プラス 3S プラス2分の S プラス3について各種指標を見ていきたいと思います。まず制御対象と安定性です。特性方程式の根を求めますと制御対象の極はマイナス2マイナス1となります。このことからシステムは安定となります。次に制御対象の状態方程式表現です。 伝達関数を等価な状態方程式に変換しますと、稼ぎょ正準形では各種パラメータはこのようになります。次に、対角正準系に変換します。対角正準系はそれぞれこのようになります。ここで営業列の固有値はマイナス2、マイナス1となっており、特性方程式の根と一致することがわかります。 次にボードセンズです。制御対象は分母の実数が2、分子の実数が1であることから、その相対実数は1です。そのため、高周波ではマイナス20デシベルパーデカードとなります。次にナイキストセンズです。ここでは制御対象 P に比例制御 K を施すことを考えます。この時、 ゲインをいくら大きくしても、一順伝達関数 ls イコール psk はマイナス1をまたぐことはありません。すなわち、このナイキスト線図において、これをどれだけ拡大したとしても、マイナス1というこの赤でプロットされた点をまたぐことはないと。その結果、ハイゲインフィードバックでも安定となります。最後に状態フィードバックです。 この制御対象に状態フィードバック u イコールマイナス kx プラス v を施す場合を考えます。この時、き、原因を 148,22 というふうにします。この結果として制御対象はこのように変換され、v から y までの特性がこのようになります。ここで極はマイナス15、マイナス10となっています。